いつもの見回りに行ってくるよ父さんや亀仙人さんたちの様子も気になるし見回りなんて大げさねもうすっかり平和になったんだし肩の力を抜いたら人造人間たちを倒してからは大きな問題は起きてないけど何が起きるかわからないから分かったわ行ってらっしゃい気をつけるのようん行ってきます さて、今日はどこから見回りしようかなこんにちはえあはいこんにちはなるほど確かにいい魂をお持ちのようだた魂んだこの感じ。 普通の人とは違うこの人一体何者なんだう浮いてる<笑>驚くことはないでしょうトランクスさんあなたもできるのでしょあ誰だお前はなぜ俺のことを知っているまさか人造人間じゃないだろうな無礼なこのお方をどなたと心得る このお方はすべての海王の上に立つ神海王神様なのだぞか海王の上に立つ海王神様と言われても俺はよくわからないだけど神様なんですかお前たちの知る地球の神とは少々異なる詳しく説明すると長くなるが それより上の存在と理解するがいいだがわかりましたそしてこちらは私の付き人であるキビトですふんどうもぶぶあいそうな人だな実は今地球にそしてこの宇宙全体に危機が迫っていますう宇宙の危機と突然何を言い出すんですか意味がわかりませんよそうでしょうね あななたにはつつずつ説明しけければいけません。今ある凶悪な存在が復活しようとしていますかつてこの宇宙でひたすら破壊の限りを尽くした魔人がやつはたった数年で何百という星を死の星に変えるほどの力を持っているのですその魔人の名はブー魔人ブーと言います魔人ブーそんなやつがかつて 魔人ブーの生みの親である魔導士ビビディがこの地球に侵攻するため魔人ブーを封印した玉を持ち込みました魔人ブーが封印されていた隙に我々はビビディを倒しましたが玉には刺激を与えないよう放置していたのですその封印を解き魔人ブーを蘇らせようと企てているのがビビディの子であるバビディという邪悪な魔導士です奴は魔人ブーを蘇らせまずはビビディの目的であった地球を死の星に変え さらに他の星を襲いに行くでしょうな、なんて恐ろしいことをええ、ですから奴の野望を止めるためあなたの力をお借りしたいのですスーパーサイヤ人になれるあなたの力をそのことまで知っているのですねそのバビディという魔導士はそんなに強いのですかバビディ自体は非力でそれほど強くはありませんしかしバビディの使う強力な魔術は 決して侮ってっはいけません相手の心の中の悪や欲につけ込み支配してしまうのですそうやって強力な敵舎を次々に増やしていくのがバビディのやり方なのだ魔術か俺が今まで戦ったことのない相手ですねバビディたちと戦う力を手に入れるためあなたには海洋神化に伝わる最強の剣を使ってもらいます最強の剣はい。 それであなたに海洋神海に来ていただきたいのですわかりました俺の力がどこまで役に立てるかわかりませんが平和を守るため行かせてくださいただ少し母に一言伝えておきたいので時間をくださいいろいろと準備もありますしわかりました準備ができましたらまた私に話しかけてください あらトランクスもう戻ってきたのそれとも忘れ物母さん俺用事ができてしばらく家を開けないといけなくなりそうなんだえ長くなりそうなのわからないけど心配しないで絶対に帰ってくるからわ<笑>かったわ十分に気をつけるのようん行ってきます それでその海洋深海にはどうやって行くんですか海洋深海へはこのキリトが連れて行ってくれます。ではキリト、お願いします。はい。私は人間ごときを我々の世域に踏み入れさせるのは抵抗がありますが。やむを得ません。なんだかこの人には嫌われてるみたいだな。では私のそばへ。あはい。 さあ、いいですよか、はいか、はいだ、これは瞬間移動ですかええ、君との得意技なのです海洋深海へようこそ、トランクスさんここが海洋深海か少し地球と似てますね本来この海洋深海は人間は愚か、神や海王ですら 足を踏み入れることのできない性域なのだぞそ、そうなんですかふ、うん、その服装、この性域にはふさわしくないなえす、すごいお似合いですよそ、そうですかは、<笑>なんだかガ苦しいな それではもう一度ここであなたにやっていただきたいことを説明します地球でも言った通りあなたにはこの海洋深海に伝わる最強の剣を使ってもらいますその名は、Z、ソード誰も使ったことのない伝説の剣ですえ誰も使ったことがないそれってどういうことなんですか実際に見ていいいいたただ方が早いと思まますすご案内しますよ この地面に突き刺さった剣がゼットソードです私の知る限り今まで誰もこの剣を抜くことができたものはいませんなるほどだから誰も使ったことがないというわけですねそれでこれを抜くとどうなるんですこの剣自体がすごい切れ味なんですかすごいパワーを得ると伝えられている そう、おそらくあの魔人ブーをもしのぐほどのだが私はおろかこれまで何人もの火曜神様でもどうにもならなかったものだ人間などが引き抜けるはずがないそんなのやってみないとわかりませんよふ<笑><笑>んよしんああうん おっこれがスーパーサイヤ人。 なんというとてつもないパワーだとても下界の人間とは思え ん, ん<音>だが無理だ何人もの歌謡神様が挑戦して抜けなかったのだどうして人間などに抜くことが 本当し信じられんいかがですかトランクスさん伝説の Z ソードの感触は剣は昔から使い慣れている方なんですが今のところそんなにすごい力があるようには思えませんそそうですか もしかすると、使いこなせるようになれば、剣の力が引き出せるのかもしれませんね。では、剣を使っての手合わせでも始めますかそうですね。じゃ、ちょっと待ってください。実は、この剣、すごく重いんです。今のままでは修行もままなりませんよ。だから少し待ってくれませんか。まずはこの重さに慣れるところから始めないと。 えー、なんと情けないことを待ってくださいトランクさんの言うことはごもっとも修行よりも先に重さになれることを優先した方がいいでしょううん仕方ないならばすぐにその剣になれるのだあ、はいなぜキビトが指導役になっているんでしょうか お全く信じられませんなここんな短時間であの Z ソードをあれほど振り回せるとはええ素晴らしいですねなんとか普通に剣を振えるくらいにはなれたと思いますうん火曜神様次は実際に剣を使った修行に進んではそうですねトランクスさんいかがでしょうか 修行すると言ってもどうするんですかもしかして、キビトさんと手合わせするとかんいいだろう。では。い, いえ、ここはトランクスさんとゼットソードの力を私自身で見極めたいと思います。いかがですかえ、海王神様と手合わせするんですかか、海王神様自らのお手をわずらわせるなど。大丈夫ですよ。 それに私も少々楽しみなのですトランクスさんとゼットソードの力を知ることがわかりましたそういうことであればお願いしますはい遠慮せず来てくださいゼットソードの力試させてもらいますいきますよその力しかと見せていただきますよなるほど 思った通り素晴らしい力ですねまだまだこんなものじゃありませんよどうですか火曜神様剣で戦うのも久しぶりの気がするそれは… 予想以上のパワーですまさか これほどの力があるとは剣を使いこなしたらもっと強くなれるはずですよッッさあ行きますよこの辺りでやめておきましょうこれ以上は私が持たないかもしれませんす素晴らしいですよ我々が想像していた以上にとてつもない力をお持ちのようですね やはりあなたを戦士として選んだことに間違いはなかったようですそそうですかでも俺にはこの剣の力はまだよく感じられませんうーんもっと使いこなすことができるようになれば何か見えてくるのでしょうかトランクスよ修行だ修行をするのだ Z ソードを引き抜いたお前ならできるはずだあはいやってみます とはいえ先ほどの手合わせで分かったのですがもはや我々ではトランクスさんの修行相手は務まらないようですそれほどトランクスさんの力が素晴らしいのですこれは嬉しい誤算でしたそそこまで言われると恥ずかしいですねですがやはりより強い相手と手合わせをした方が修行の効率は良いのでしょうね え, えええ確かにその通りだと思いますがふん。 今この世には我々以上に強い存在はいない我々が相手にならないというのならせいぜい頭の中で修行するしかあるまい頭の中ならいくらでも強い相手を想像できるだろうまあもっともそんなことが修行になるかどうかはわからんが う, ーんうんうんなるほどそれですそれですよキビトほえ どういういことですか少しあなたの心の中を覗かせてもらってそのイメージをより鮮明にあなたの心に投影するのですうまくいけばその本人がまるで目の前にいるように見せることができるはずですへえそれはすごいですねさすがは海王神様我らにない発想をお持ちだでは早速やってみましょうあなたが手合わせしてみたい方を思い浮かべてみてください はい、やってみます俺が戦ってみたい一番強い人はやっぱりあの人だなはっすごい本当にごはんさんがいるみたいですではあなたの記憶にあるその方の戦い方を模倣して手合わせしてみましょうか はいお願いしますすごいあの時も圧倒的な力をかえしたごはんさんそのものだおっ よしこの戦いにも慣れてきたぞごはんさんの俺の成長を見せてやるあ終わりだわ俺がこれがごはんさんのパワーだあ、えー、っ でもその俺ならここまで戦えなかったかもしれなで俺も成長できてるんだ。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 あの時のご飯んさんと手合わせできるなんて思いませんでした少年の姿をしていたようでしたがそのご飯んさんという方はどのような方だったのですかこの世界では俺の師匠だった人で別の世界では地球の未来を救った人ですこの世界のご飯んさんはすでに亡くなってしまったのですがご飯さんがいなければ今の俺もこの世界の平和もなかったはずです 俺も、ご飯さんのように強くありたい。そして、超えるべき俺の目標の一人です。そうでしたか。ご飯さんがいらっしゃらないのは残念ですが、今の私にとっては、あなたがこの世界を救える唯一の希望です。その力をぜひ私に、いえ、世界にお貸しください。俺が、希望<笑>偶然ですね。 ご飯さんからも昔そう言われたことがありましたよ い, いえきっとそれは偶然ではないのでしょう私はそう確信しましたよトランクスさん さすすがでトランクスさん完全に Z ットソードを使いこなせるようになりましたね海王神様のおかげですよ俺一人だけだったらここまで極められませんでした正直言うとこの剣の重さで腕力が鍛えられただけかもしれないけどまさか Z ットソードを初めて使いこなしたものが人間だったとはな驚きだではトランクスさん 修行の仕上げといきましょうこれは宇宙で一番硬いと言われるカッチンコーですこれで Z ソードの切れ味を試してみましょうわかりましたでは投げてくださいかうし神様父上に動きがバビディのやつが動き出しました何ですって ついに時が来たようです地球に行きましょうトランクスさんこの Z ソードがあれば必ず魔人ブーの復活を阻止できますはいあああのその前に服を元に戻してもらっていいですかえお似合いなんですけどね君と頼みます承知いたしました ありがとうございますやっぱりこっちの方が落ち着くなうんそれでは地球へ開会、はいはい、ななんだこの邪悪な木はこれはとてつもない力を感じますこれが魔人ブーの木なんですかいえ まだ魔人ブーは復活していないのでバビディとその手下たちのものでしょうですがこのまま奴らの好きにさせては魔人ブーの復活は時間の問題です急ぎましょうななんていう邪悪な気だバビディたちを止めなければ うん、弱そうだなこいつらはバビディではありませんん<笑>来たな<笑>ここから先にはこのプイプイ様たちが行かせはしないぜ 気やつけてください奴らはバビディの魔術に支配された者たちです何ですって海王神様あいつはまさかええあれは魔獣ヤコンあんな厄介な者まで従えていたとは魔獣ヤコンそうです宇宙の魔獣と恐れられているとんでもなく強い怪物です前も言った通りバビディは魔術によって強い戦士を集め仲間にしているのです 油断は禁物ですよなるほどわかりましたですがここは俺一人に任せてください海王神様との修行で身につけた Z ソードの力であいつらを倒してみせます し, しかしこんな奴ら相手に手こずっていてはこの先の戦いは生き残れませんよそれにこれまでの修行の成果をここで試しておきたいんです海王神様わかりました トランクスさんを信じますおお貴様一人で来るつもりかバビディ様エりすぐりの戦士である俺たちになめたことグホ切り刻んでやれ行くぞお前たちを倒してバビディのところへ行かせてもらう ななかなかやじゃないかなおおめえは俺におとなしく食われればいいがこのままではバビディ様のお役に立ちないどんな状況だろうと結果は変わらないこの勝負俺の勝ちだ勝ったぞこれで邪魔者は片付いた <笑>なんだ何がおかしい<笑>ばバめ今頃バビリー様がマジンブを復活させているこだな、なんだとどういういとだ。<笑> お前ら、もう終わりだい一体何がカヨシン様、別の場所に邪悪なパワーを感じますさっきまでわからなかったのにこいつらわざと邪悪な気を強く出して俺たちを引きつけていたのかなんということだまんまと時間稼ぎに引っかかってしまうとは ですがまだ魔人ブーが復活した気配はありません今ならまだ間に合います行きましょう邪悪なパワーは向こうからだ急ぐのだトランクスくそやられたまさか時間稼ぎだったとは間に合い間に合ってくれ バビディめどこにいる世の中まさかあいつがとうとう知らね海洋神バビディえ<笑>この小さい方が魔道士バビディではもう一人の大きな方はラーブラ暗黒魔界の王がなぜここに間抜けずらがそろいもそろって うんうん、ダーブラ こ, こいつからは完全体のセル以上の強さを感じるすみませんトランクスさん奴まで配下にしていたとは誤算でしたでですがまだマジンブーは復活していないようです不幸中の幸いですそうなんだよあと少しだけ復活のためのエネルギーが足りなくてさでも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 いいねそれド派手にパーンってやっちゃってよわかりました<笑><笑>ダーブラと戦ったダメージはマジンブーの復活に使うエネルギーに変えて蓄えさせてもらうよすぐにフルパワーで復活できる量が溜まっちゃいそうだねヒはハはまずいぞ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 であれば私も君とは不足の事態に備えて控えていてくださいは、はは、承知いたしましたいいですね、トランクスさんはいあははは、こいつら勝てると思ってんのバカな奴らだあっという間に消してやるやっちゃえ、ダーブラーは すごい威圧感だだけどおじけついたらダメだ地球は俺が守るんだ魔界の王か何か知らないが 俺が倒す<笑>異性の良さだだけけは褒めてやろうダーブブでくんだより<あ>私を相手にここまで戦えるとはなかなかの強さだお前を倒したらする<あ>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 石になってしまいますな、なんとゼットソードがあ、あ、あ、あ海洋神ども一緒に死ぬがいいやったやったこれで魔人ブーが復活だ復活はさせないこの命に変えてもダ、ダブラや 太陽神様いけないあなただけは死んではなりません君、うん、とさあっはっお前もすぐに殺してやるからな海王神くくおトランクスサン あ, あなたはこの世界の最後の 希望…<笑>あなたがこの世界を救える唯一の希望です君は人々の平和を守る最後の希望なんだ 平和をお前らなんかに奪われてたまるかお前ら絶対に許さない よ, よくも太陽神様をそしてキビトさんを怒りでパワーアップする種族なのでしょうご安心くださいこの程度であれば私の敵では<笑>やはりパワーが上がっている問題ありません そそそろそろ奴も限界ののののははずその隙ををきまますお、おれれ こ, ここまでここ私でさんの裏にをどんどん上よだ魔王神様が受けた痛み お母は一体、どこから来るのだいやっ、やっ、やっ、しっかりしろラジンブルなど、この俺がよみがいらせるものかお前もバビディも、今ここで倒すう死ぬうん。<笑>おなれな、なんだ体が動くから… トランクスさん、今のうちにとどめよ消えてなくなるそ、そんな、世界の王となるこの僕が こうして戦いは終わった。 海王神とビトの尊い命を犠牲にトランクスの戦いは終わった地球は平和を取り戻した二人の人造人間にも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 最後に残った希望の戦士として。